えー、前回の動画でガスチュラピリオドの前半、幻聴形成期の早い段階まで見ていただきました。あなので、ですね、この動画ではその続きを見ていきます。もしまだ前回の動画をご覧になられてない方は、先にそちらを見ていただくことを強くお勧めします。下にリンクを貼っておきますので、えー、そちらを利用してください。それではやっていきましょう 幻聴形成期になると廃盤が卵黄を覆い始めます。そしてステージが進むごとにその廃盤が覆う領域が大きくなっていきます。もう卵黄の半分が覆われてしまいました。そしてまだまだ廃盤の領域が広がっていきます。このように廃盤の領域が広がっていく変化は連続的です。なので廃盤がどの程度卵黄を覆っているかをパーセンテージで表し指標としてステージの名前をつけていることを説明しました。 つまり、側面から見た廃盤と卵黄の高さの比率をステージングインデックスとして用いて発生段階を見分けるようにしているわけです。そして 30% エピボリーなどのように名前が付けられています。もっと詳しく言うと、このエピボリーは覆いかぶせという意味があるらしいのです。なので、30% エピボリーは 30% 廃盤が覆いかぶさっているステージといった感じの意味になります。 ところがこのエピボリーですけどもステージングインデックスとして少し問題があったんですそれは金魚の肺の特徴によるものですなのでここで途中ではありますがステージングインデックスとエピボリーについて補足説明をしておきますステージングインデックスはコミュニケーションのための非常に重要なツールです ステージングインデックスをうまく使うことで自分が観察した肺がどの発生段階にあるかを簡単に表現することができます一方どのステージングインデックスを使うかはですね注意が必要になってきますそれは誰が見てもすぐ分かり見間違いが起きないステージングインデックスを用いないと後のコミュニケーションが成立しなくなるからです特殊な試薬や装置を用いなくてもパッと見てすぐ分かる形態物の数や形状をステージングインデックスに一般的には用います そう考えると廃盤と卵黄の形状に基づくステージングインデックスは良さそうに思えるわけです。確かに廃盤や卵黄は簡単な実体顕微鏡があればすぐにこれらの大きさを確認できます。そしてエピボリーはゼブラフィッシュの発生段階表でステージングインデックスとして用いられていたこともあり金魚に直接当てはめることでゼブラフィッシュとも比較しながら現状形成器の肺発生を記述できると考えられます。 しかしここで注意していただきたいのはある生き物の発生段階表で用いられたステージングインデックスが必ず別の生き物の発生段階表に当てはまるかどうかは実際しっかり観察してみないとわからないのです。 金魚とゼブラフィッシュは禁煙な魚類です。なのでほとんどのステージングインデックスを共通に用いることができます。しかし、いくつかのステージングインデックスにはその発生のあり方に違いが見られ、比べることが困難な場合があります。これは金魚とゼブラフィッシュは違う種なので当然の話です。そして廃盤が卵黄を覆う過程が両者で少し異なっていることがわかっています。つまりこの過程を金魚とゼブラフィッシュで全く同じように比較できないのです。 この金魚の卵のタイムラプス動画で見ていただいている通り金魚の受精卵の卵黄は発生の過程でこのようにうねうねピクピク動くんです。しかし一方でゼブラフィッシュの卵黄は肺発生の過程を通じてその形をあまり変えることはありません。なので卵黄と肺盤の高さを比べる方法はゼブラフィッシュの肺を研究する上では適していると言えるのですが金魚には最適とは言えないわけです。 つまり金魚の場合卵黄の高さが変わってしまうので場合によってはちょっとズレが出てくるのですなので我々が金魚の発生ステージ表を作る際にエピボリーだけをステージングインデックスに用いると正確な発生段階を記述できないのではないかと考えました えー、なのでえ自分たちで他にもっと良い方法がないかと模索しましたそして肺盤の領域から卵黄が飛び出しているブラストポアと呼ばれる穴の直径と動物局側から見た肺の最大の直径を比べることで発生段階を決めることにしました。 このブラストポアの広がり具合を表すブラストポアクロージャーとエピボリーの両方を合わせてステージングインデックスとして用いることでより正確に金魚の肺発生の段階を言い表せるようになります。 さてここまで来るとブラストポアはほぼ完全に閉まってしまいましたこの廃盤が卵黄を追う過程を幻聴形成というのですがここで幻聴形成が終了しますそしてこの肺発生の段階はバッドステージと呼ばれます もうこのステージまで来るとブラストポアの大きさなどの指標は使えなくなります。なのでここからは次の指標である大切の数を見ていくことになります。しかしその前にちょっとこのステージになると分かりやすい構造が見てまいりますので確認しておきましょう。 一つは神神経経板板でです。す。管の元になる板です基本的に脊椎動物の神経は体のど真ん中に太い神経の管として通っておりそれが頭の方では大きくなり脳を成しているわけですでもこれ今までの幻聴形成の時期やその前の段階では脳や神経の管に相当する明らかな構造が見られませんでしたというのはもともとそのような神経の管は板のような形をしているからです では実際にその板がどこに見えているかというとこのバッドステージのこの辺りです頭の部分も同様に正面から見ると平たい形をしていますこの板のような構造が後に管のような構造になります そしてちょっと考えてもらいたいのは私たちの背骨がどちら側にあるかということです。名前からお分かりの通り背中側にありますね。そして神経の管も背中側に通っています。そうなるとこちらの神経板のある方が背中側になります。これで前回の動画でですね、こちら側が背中であるよといった理由が分かっていただけるかと思います。 また前回の動画でもお見せしたシールドステージで見えた頭部になる部分あの部分は一番上つまり動物局側に来ていますそしてここに頭部の神経の管ができてまいりますあと神経管と同じぐらい大事な脊索という組織もあるのですがちょっとこのステージだと説明が難しいので次の段階に行きます はい、バッドステージになってからです。ちょっとこの背中の方に注目しておいてください。なんかポコポコとした構造ができてまいりましたね。この構造は大切と呼ばれる構造です。この大切の構造がフシフシしているので、この時期の肺にはセグメンテーションピリオドという名前が当てられています。日本語だと大切形成期などと言ったりします。 都合のいいことにこのセグメンテーションピリオドは大切の数を数えることで発生の進み具合を見分けることができますつまり大切の数が良いステージングインデックスになるわけですなぜ一定の時間あたりで1つずつ増えるかについてなんですが、まあ、これはこれでいろんな意味で、まあ、動画にしようとすると大変なことになりますなのでどうしても解説が欲しい人はですねコメントをください いずれにせよこの大切を使うと都合よく発生段階の違いを言い表すことができます。なのでこの時期の灰を細かく分けたい場合は大切の数を数えて名前を与えることにします。この時期も目まぐるしく形を変えていきますが今までの時期とは違った変化の様子を見せます。 今までは丸いだけだった卵黄も形を変えてきますそして頭部の神経管のあちこちに膨らみが見えてきますこれは頭部の神経が他の体の神経に比べて複雑な構造を作るからですもっと後の段階になると前脳中脳後脳がよりはっきりと見えてきます目の元になる眼法と呼ばれる構造や耳の元になる耳法が見えてまいりますこういった特徴は大切な数が10個を超えたあたりでより見えやすくなります そしてここを見ていただくと透明の丸いものがこの尻尾の先っちょに入っているように見えます。これはクッパー手法と呼ばれる構造です。細胞に囲われた空間があって繊毛が並んでいます。そして左右の血が読み出す機能になっています。もうこのステージになり始めると卵黄の形も変化しています。 そして卵黄の一部が他の卵黄の部分とは違ってきています。この辺りの卵黄が伸びてきているのが分かります。ヨークエクステンションと呼ばれる構造です。体が長くなるのにつれて卵黄もこの部分が伸びるのです。確かに体節がどんどん増えていくにつれて体も伸びていこうとしている感じがします。 えー、そして大切の数が20ぐらいに差し掛かったあたりで肺は体をくねらせ始めますこの大切から派生した細胞が動く機能を持った筋肉にいくつかあ変わっているからであります、えー、この大切という構造はこのあと筋肉だけでなく腱や骨格皮膚など体を支える組織に変わっていきますなので、えー、元の形が失われてしまうのですこのように肺の間しか形をとどめていない組織機関は あ生体の体を見てもイメージがわきにくいので今見ていただいている映像を見てイメージを養っておいてくださいここまでくると体の真ん中に透明な1本の筋が明らかに見て取れますこれが脊索ですもっと早い段階ですでに出来上がっているのですが先ほども述べた通りちょっと早いステージだと見にくいのですなのでちょうど脊索が見やすくなったこの段階で説明するのが良いと思われますのでちょっと説明します この脊索も先ほどの大切同様大きくなると見えなくなってしまう組織の一つですヤツメウナギやヌタウナギのような脊椎動物では大人になっても脊索の構造をとどめているのですが金魚のような深骨魚類や私たち人間のような硬い背骨を持っている脊椎動物だと脊索が背骨に置き換わってしまいもともとあった組織学的構造が見えなくなってしまいます さてここまで生きている肺を見ながら 色, 色とこの時期の特徴的な構造を解説してきましたがもうちょっと詳しく見たいので組織切片を作ってみますこれはおよそ20体節期の肺のこれらの部分の組織切片像です先ほど説明した後に目になる眼鏡を見てみると出来かけのレンズや周囲の細胞に囲われた空間が見えます時報の中にもこうした空間があることが見て取れます そして大切ですがこの角度で切るとこのように整然と体の左右両側に並んでいることが分かりますそして脊索とくっついています えー、ではちょっと考えてみてください。なんでそもそも積雪みたいな大人になったらなくなってしまうような構造が金魚の肺のこの時期に現れるのかちなみにこの脊索は金魚だけでなく他の脊椎動物や脊椎動物と祖先を共有した無脊椎動物にも同じ構造が見て取れます。 必要なくなったら進化の過程でポイと捨ててしまえば良さそうなのですがそうはいかなかったのですねその理由はまだまだ謎がいっぱいなのですがこの脊索は神経管や大切と連絡を取り合って組織細胞をさらに分業化させる役割を持っていることが知られています例えば先ほどの大切の一部が筋肉に変わることを説明しましたがその際にこの脊索が大切な役割を担っていることが知られています ような事態にはならないわけですねはい、イキンゲの体を形作る役者が揃ってまいりました今回も前回に続いて色々と用語が出てきましたのでまとめておきましょう前回と重複しているところもありますがむしろ何度も聞いていただく方が良いと思うのでここで、えー、さらに説明をします えー、ガスチュラピリオド、日本語でいう原腸形成期です、えー。この肺盤のくぼんでいるところを原腸というので、この時期を幻聴形成期と呼びます。ブラストポア、この穴ですね、えー、この穴のし、えー、縮まり具合を指標として用いると肺発生の段階をうまく記述できます。 セグメンテーションピリオド、大切形成期、この大切ソマイトという構造が出来上がってくる時期です。この時期にですね、時報、眼報、オティックベシクル、オプティックベシクルと呼ばれる、後に耳、そして目になる構造が出てきます。あとは脊索、のところです。これは大事な場所ですね。 これからこのような用語はどんどん出てきますができるだけ覚えていきましょうそうすると肺の写真や動画を見た時の解像度が劇的に上がります生き物の体は単純な丸や三角四角のような形をしておりません非常に複雑ですその複雑な体のつくりをイメージする助けとしてここの部位に名前が付けられています なので、しっかり覚えましょう。そして、記号的に覚えるだけでは覚えづらいですし、意味がありません。なので、発声のプロセスを物語として捉えて、役者の顔ぶれや役回りを把握しながら、物語を追って、楽しみながら体系的な知識として身につけてください。そうしていただけると嬉しい限りです。 はい、さて次回の予告です、えー。この今回見ていただいた肺の大切な数が20を超えてまいりました。そうなると体のあちこちに変化が出てまいります。これ以上発生が進むと咽頭肺気という時期に入ります。えー、次回はその咽頭肺気の肺発生についてですね、えー、詳しく解説していきますのでお待ちください。それではまた。<音楽>